ガタラアームズ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。皆様、ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月11日。今回は、バンマの塔に来ております。最近は、サポさんでも30万点取れるようになって、嬉しいやら寂しいやらですが、紋章の合成が完成に近づいていることもあって、 そういう意味でも嬉しいやら寂しいやらです。パーティーの構成は、自分がバトルマスターで、踊り子二人とデスマスター一人をサポート仲間に加えております。酒場コメントに、晩魔用ですと書いてある人を選べば、大体間違いはないと思います。それでは、早速、1の祭壇からやっていきましょう。終わりました。今週も、なんとか30万点取ることができて、よかったです。ワンポイントアドバイスをするとすれば、踊り子の作戦は、ガンガン行こうぜ、のままで大丈夫です。デスマスターの作戦は、最初は命大事にで、 鎧の騎士を召喚したら、ガンガン行こうぜに変えると良いでしょう。1の祭壇と2の祭壇は、これで完全制覇まで行けると思います。3の祭壇は、カラミティ3を完全無視しましょう。デスマスターの作戦も、命大事にのままがいいです。今はもうそんなに無理しなくても、30万点取れる時代ですので、無理はしなくていいです。さて、福引券30個の報酬ももらえましたので、今週のバンマの塔も、これで終わりですね。